あれみたい、あのー、水水きとかに入れるさ、椎茸いや、いれん、はい、そうそうそうそうよくこらせちょっと閉めさせてくれてドローンエンみたいな、うん、聞こえてない、クリーしてみちゃうてもさ聞こえてないね、聞こえてない、キリしてみますレロか な, い<笑>聞こえてない<笑>うん、ほぼゼロ はい、あんたよいししししょょ、ょ、誰がっんのん、今もうこっちはは、うん、はい、いいい、よいいいい、いいよよよ点かわ声なゃもうま。えー 14はいえっしょっはい<笑>ここでなーってまだま だ, まだまだまだまだまだよ。 結構足も伸びてるけどな<笑>持って、あ持たれへんか持ったらそうあ、でもいい感じにおっと上がってきた<笑>おっと上がってきたおおあちゃん、おおあちゃんってなす。よいしょそこは無理やねな<笑>ロックフライニング15回はい、せーのピッキュまだまだまだまだまだまだまだま だ, ま だ, まだ ったらったら細めの場合や、ねうん、できる。よね一の長さかなセセ、うん、センンンチ、うん、<笑> 28センチセンチぐらい案外太い太、ね 6センチぐらいある太いところ で, ではねうなったらやらいないで<笑><笑><笑> すご い,、ね、いあるかもあうか太いセセンンチチららままままだまだまだ、ま、だよな。 あああああははいはいって、はいっっっこここれ何これれ、はいはい、お手ててんたちゃゃ見えるこれセンチぐらいあ上手に乗ったよほ ら, センチぐらいあーじな今出ちゃったよし。<笑> 年度でも1センチぐらい 9.5 セとかなるあとほら足足手が小さいそれがこれはあれか、うん、スリットで見た方がいい。るか足やな足はスリッド変わんないかな、ね、足の大きさがさ6センチぐらいあるんですセンチぐらい 横幅右の端から端やとういな 6.6 <笑>ぐらい。足これ おーしーの口でして、おーしーの口そう、まだまだまだまだまだまだえっ、ー、と、開いてないな<笑>まだまだまだうん、まだ1センチぐらいそうやなはい、うんなんでかんじゃの<笑>おやつなんかするかかとって、折れんすなそうだなうん、うん、それいいなはいあ、あ、あ、あ、センチぐらいのかかとも、ねうん 結やそうた、うん、まあ、っとこう身体測定の方言うんない そ, うそうそう。あ 病気を誘うものが。だって<ス>。アルミの定規がどっかいたよ。<ス>誰や<ス>、どっかにやったっ誰や、<ス>あの。アリエスティが持っていくんやんな。はい、喋<ス>ってるやん。ガパさん、ニコチンをふって感じ。どんな感じじゃん、これ。は<ス>さ<ス><ス><ス><ス><ス>これはあれや、練習風景やな。<ス>うん。 メイキング違う<笑>えなちょっと<笑>、はいえー、一生 か, かられへん <音楽><音楽><音楽><音楽>あでも彼は迷うんじゃなくて長いね。 レナ、はい、がレナ、まあ、が引、はい、ったかかんなあなう。はい<笑>もう 年齢の方活躍するんじゃん。ねんちゃん。ねんねん、ほら。どですか<笑>あなたで す, ですちっちゃい爪が、ほら。あ、また触った。<笑> なのい横5センチぐらいっててン、うん、ここ分かってる。 5センチぐらいうん、まあまあぐらいで、うん、<笑>大活躍で<笑>ベッド作りで。<笑> Okay. あ、えるのかあやこれは か, わいいかわいい。<笑> まままままままままままままままだだだだだだだだだだだだだだだだよありがとうございます。<笑> や, ね、<笑>開いてかやっぱりじゃなないいいあああああえてはは言わへんよまままままだあーあーまだまだ、ま、だ、ま、だこ、まうん、これうの8うすぐらいです、ね、ぐらい下げて。 <笑><笑>の 前, 前に穴ど<笑><笑><笑><笑>っちに爆発してるの<笑> どうかなあ すああ、て、うん、<笑><笑>なうせの。ていうかるけど これっっっとちょっとちょっとちタってて、うんまはい、いいいあ全然な顔でもよう動くやろ。<笑> よいしょ。 影影<笑>よしああそんなななことないいいいい、いいい、はいったったった、いいかまだよよってて開るはい、はなはははチチねセセンンそうやん。 とりあえず触るね、あんたは水はあんねんなん、なんか手に引くのに使うらしいね、無駄のこれ水度があんねんあ、今、今、今、これ、これ、これ、これちょっと何で動くん<笑><笑>何で動くん<笑>はい、まだよ、まだまだおー、うん、まだまだまだまだまだあ、俺の手がダメまだまだあ。 何<笑><笑>からこんな感じ平べったい。 これはもう手は前は、ねうん、こんな感じ小さいですね。うん後ろはあんよ 後ろはこんな感じ見見えるああ見えるあたこれほらっ<笑> こ, こ, こが超気持ち い, いよねンプリンやな<笑>グミよりやなかこれがあるからあれやんなごつごつしてても歩ける。 はい、い、い、あののののるるれれああみたた水水水とかににさ、はい、鍋料理の水炊きな<笑>知ってる知ってるけど<笑>その説明しちゃうよ<笑>椎茸見てんのここみんな触ってってな。 スイーツの穴がここにあって。た、うん、たまたまだ 見にににいかもかないっもらえる、ね、あるあはず<笑>もう手に漏れてとたたたういけど、ね、はいどうも。 <笑>あ、いいよ、今、はい、あ, あ、いい感じ今やーセンチ九センチぐらいはい幅九センチあとはであ待って、今、今やはい、はい、はい、はいはい、ここまだまだまだして食べといてうんはい、はい、まだよまだまだ ー, まだー幅7センチ普通で七センチまだーまだー左 それ何回も見たことあるからその大事い、立て。み。なんで降りたおおいでーなおい。<笑>ッいっや。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 4キロ。はい、いいだはい、まだよー。 はい。